え、ちょっと辛い。というわけです。さあ、いよいよ、この、ちょっと、閉店見てもらっていいですか。来ましたね、これ夏夏がるいつの夏はる。夏といえば。そう、海、海でございます。というわけで、今回、僕は海に行きます。海で楽しんじゃいます。海行くぞーー、えー。はい、じゃあ、行こう。 今回運転してくるのは<笑>トレイマツローお世話になりますお世話になりますトレインさん、電車じゃなくて今日はもう車の方にハンドル持ち替えてはいいや、電車運転できないです<笑>あ、電車運転できないですか電車運転できないあ、作る、作る方ですかねあ、<笑>そうですあ、すいません免許持ってないです免許持ってないです<笑>じゃあよろしくお願いしますはい そよっしゃ 満席といいいううでで帰りりままーーす行行行ききたたた店店がががあああああああるん次よ二号橋にっえらくじゃあそこ行こうよあんまあれ覚ててなパパルルパール。 やった福住こちら福住にやってまいりましたーいけす料理福住ですね何を注文したんですか天ぷら定食天ぷら定食天ぷら好きなんですか揚げ物大好きなん、ね、で揚げ物好きなんですか カロリーカロリーが好きカロリーを取りたいわかりましたありがとうございます使いませんそうそうはい海鮮丼来ましたトレやさん来ましたね海鮮丼めっちゃうまそうじゃないですか、はい、あまつに大河ありますはいありがとうございます待ってました海鮮丼ございます、うん、めっちゃうまそうじゃな、ね、いこれすげえうにじゃん で、これも、お、貝汁だ。いただきます。で、そらの卵がついてるよくる。これを混ぜるなら、こうやって。いただきます。うまっ本当にうまい。冗談だけで。うーんい、めっちゃうにいです。 あ、はははいいただきまーす、はいいいだます食、はい、食レ食レいだ米だけかい<笑>いやおかおしいな<笑>くんう、はい、いど う, うメインのエビ。 プリップリープリップリプリでリプリプうプリでリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリ <笑>あそか今日の目的<笑><笑><愛水浴笑>を守ってやるよと神に誓っやえっ次だ次だ次だいたろ<笑><笑> はい海ですね、い, ろいろちょっと、よしよしよし、<笑>ちょっと頭がもはい、念願の海に到着しましたー、こんな綺麗なね、海、澄んでます、青いです、向こうにですね、牛丸らしきものが見えます、行くさん、天気かーい、いやね、ちょっと海ついたのはいいんですけど、とにかく、めちゃくちゃ暑いんですよ。体感温度度度度が…もうね、これね、これ何度54度54度あります はい夏は海ということで満喫しましたもう気持ちよかったですねはいハイトライナー泳いでもう 岸, 岸まで行ったからね岸から岸までもうここからもう湯島行っちゃうんじゃないよっていうぐらいねやっぱ夏は海ですわ海最高でしたまた行きたいと思いますどうしたの